皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月8日。バージョン6まであと3日なので、チームクエストの内容を入れ替えて新しくしました。バージョン6になると、チームレベルの上限が解放されますので、またチームクエストをこなす日々が始まります。今回入れ替えた内容ですが、4000ポイント弱くらいありますので、ポイントだけ見れば、そこそこの当たりかもしれません。というわけで、いくつかクリアしておきましょう。 さて、案の定というか、超絶面倒くさいやつが残ってしまいました。魔法の迷宮制覇に関しては、もはや労力とポイントが見合ってません。というか、魔法の迷宮の福引危券を、毎日回収してる人っていないみたいなんですよね。私は毎日一回、必ず魔法の迷宮に行ってるので、その事実を知った時に、割と衝撃を受けました。これも時代の流れってやつですかね。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。